今回はダンボール燻製器上級者編をお届けします従って初心者の方は過去にアップしているビギナー編をご覧くださいこの動画は以下のような方を対象に想定して撮影編集しました肉はイブスよりも焼く方が好き音くんよりも高温で加熱できる熱くんの方が好き炎の扱いには普段から慣れ親しんでいるポケットストーブを持っている 火災に対して冷静に対処できる炎と会話できる方いわゆるキャンプ上級者の方向けです今回の動画はキャンドゥダンボール燻製機ビギナー編の続編となりますビギナー編ではパッケージの説明通りにスモークウッドを使って燻製をしましたがこのチャンネル登録者のおそらく半数以上はソロキャンが中心のキャンプベテランの方でおそらく火器を使ってスモークチップを直接炎で炙り 高温で煙を出してイブす燻製の方が好きなんではないかなと思いましたまた段ボール箱が大きい割には網1枚では調理できる食材が限られますので割り箸をもう4本追加しまして網を2枚に増やして2倍の食材を調理できるように工夫しました1段目の網にはオージービーフの赤身の肉を敷き詰めまして半生タイプのスモークジャーキーをできるだけたくさん作ってみました 今回はスモーク調理自体が目的だったこともあり味付けは簡単に塩コショウだけで済ましていますそれから2段目にはうずら卵ですねこれを40個ぐらいですかねまあ目一杯茹でましてたくさん並べて、まあ、おつまみにねしたいと思ってますうずら卵のおつまみは買うと結構高いんですけどこうやって作れば好きなだけ自分で作れますのでとってもねお得ではないかなと思いました この状態で蓋を閉めて前回の余ってたスモークウッド外の桜ですけどこの 80g を使っていきたいと思いますスモークウッドに火をつける時は前回ファイヤーライターズで一面だけつけましたけど割とですねやっぱりこう火が消えちゃう可能性が高いんではないかなと思いましたのでまこういったふうに日燃焼ストーブに牛乳パックと焚き付け剤を使って 全体を炙るような形でですねあの、スモークウッド自体を高温にして、一つの面だけでなくて、まあ、2つの面、両端の小口両方ともですね、確実に着火をして煙が出る状態にしました。おそらくこれぐらいやった方がいいと思いますし、もっと言えばですね、段ボールが大きいので、この 80g ではね、足りないと思います。ダイソーのだと 70g しかないので、まあ二本ぐらいあった方がいいと思いますね。ただ、 ダイソーって高いんですね 70g220 円なので外のお得用パックだったら 120g でどうでしょうね300円ぐらいなのでコスパは実は外の方がいいのでまあキャンプ用品店でなくても今ホームセンター等でも売ってますのでスモークとッはそういうものを使えばいいと思いますちなみにスモークチップはもっと安上がりに準備できますので、まあ、そういう意味でもねスモークチップの方が頻繁にされる方には向いてるんじゃないかなと思います はい、9時12分ですねここからスモークウッドでやっていきます今回は天気もよくて地面に直接直接といっても、まあ、あの耐熱性のブロックの上にですけど置いた状態でスモークを始めました、はい、煙はね順調に出ておりますで約2時間ですねもう完全に煙が消えてましたので中を確認してみます はい、えー、まずまずですねただやっぱり色がねあの全体的に物足りない感じなのでやはりスモークウッドだとですねもっと長い時間、えー、大量にやるもうできれば6時間ぐらいするっていうぐらいのあの心積もりの方がですねいいと思います半玉タイプを目指したのでそういう意味ではですねこれ非常に美味しかったんですけどはいまあ 好みだと思いますけどね、うん、これはこれでね相当美味しいスモークジャーキーでしたもうお酒にはねあのぴったりですでやっぱりですね色をもっとつけたいもっとこうスモーキーなね香りをつけたいものですからここからは自己責任でいよいよスモークチップを箱の中で燃やしていこうと思いますスモークチップを燃やすということは段ボールの中で火が燃えてるわけですから、まあ、炎が 立ち上ががってるわけですから当然全焼のリスクがあります。あの食材ごと全て、ね、燃やしてしまうというかまあ炎がね大きくなると、えー、火事の危険だってあるわけなので、えー、これはですね今回は「上級者編」とタイトルにも、えー、書かせていただいている通り見てこれは可能だとかこれは危険だからすべきでないとかご自身で判断できる方を対象にしてるということをねあらかじめ知っておいてください。 え火器熱源はですねこのポケットストーブえ固形燃料2つとセリアのステンレス皿を使いますステンレス皿はアルミ箔で折ってこの上にスモークチップを入れていこうと思います、まあ、スモークチップはね本当に、えー、高温で加熱しますので煙もすぐに出ますし箱の中もね、えー、すごい温度になりますまあ80度を超えていきますのでね肉なんかもすぐに、えー、調理はできます はい、スモークチップちょっとね目分量ですが足りないのでカインズで買ったやつもね足してみますまあいろいろブレンドしててねこの辺りかなり適当なんですけどまああるものでやるということでやっております。 『ゴールデンカムイ』というアニメの中では寮で仕留めたエゾシカの肉を腐らせないためにアイヌ人の少女が解体して肉を煙でいぶし処置していましたつまりスモーク料理というのは単に味付けを楽しむということだけではなくて肉を腐らせないように煙から出る成分で殺菌したり防腐効果を染み込ませるえそういった立派なサバイバル技術の一つではないかなとも思っています昔読んだ斎藤隆夫の「サバイバル」という漫画の中で自然災害によって 文明が崩壊し荒廃した環境の中で主人公の少年が缶詰を見つけた時にこれが保存食として有効であるということを発見したシーンは今も鮮明に覚えておりますが同様に手元にあるキャンプに使える道具を本来の使い方ではなかったとしても駆使することで自分なりのサバイバル技術を磨いていくことはとても楽しいと思っていますはいまあいろいろやっておりますけど今映ってますのは。 段ボールの中で実際に火をつけた時に、えー、段ボールがどのぐらい熱いのか熱くなるのか手のひらでですね炎の熱がどのぐらい伝わってくるのかを確認したりしてます。でやっぱり怖いのでちょっと開けてね中を覗き込んで、えー、本当とに、えー、段ボールが燃えてないか焦げてないか確認したりしてますがよく見るとスモークが出てるのではなくてスモークチップに火がついて燃えてましたね直接ね。あこれはいかんいかんと思って。 でまたちょっとこう、えー、改善ですスモークチップがですねあえて燃えてしまうと単に焚き火になってしまいますから意味がありませんので何度もですね火を消しながらどうやればいいかなと思ってるんですが、まあ、考えてみたらですねこのセリアの丸い皿ではですねダメだったんですねそこでこのキャンドゥのミニ鉄板 こちらでやってみようと思いましたが、まあ、よく考えたらあの、このダンボール燻製機と一緒に買ってきたバーベキュー用マルチプレートですね、キャンドゥの四角いやつ、あの正方形に近いやつ、あれでよかったですね。たまたま手元にあったので、こっちを使ってますが、まあ、それだったら結論から言うとですね、あのスモークチップはきちんと煙を出す状態にできました。固形燃料2つ入れるとね、さすがに割と大きな炎になるので、 ある程度ねそのスモークチップを入れる容器が大きくないと火がついちゃいますね難しいですよねこの辺りはねほんと燃えちゃまずいなぁと見えませんからね燃えてるかどうかはいでもうスモークチップなんでねもう一瞬でこうやって高温になってね煙が出始めますまあ気持ち的にはやっぱりねこの方が嬉しいですね調理してるっていう感じがしますしね ということで、えー、いっぱいやりますこのね桜のスモークの甘い香りに癒されながらですねでちょくちょく段ボールを触って、えー、燃えそうにないかもうこの辺りはねほんとね難しいと思いますよあの下手したらね火がついちゃうのでだから絶対危険なんでねうーんどうかなと思う方はねやらないでください真似はしないでください あくまでこう上級者の方でね、あの、ガチのですね、なんというか、ベテランキャンパーというか、親父キャンパーの方がですね、このチャンネル登録者の方に多いので、まあ、そういう方にはね、ぜひやってもらったらいいんではないかなと思ってます。まあ、幸い、段ボールがね、焦げることもなく、煙も出なくなってしばらく経ちましたので、仕上がりを確認してみます。 ちなみにキャンプ用品店で売ってる金属製の専用スモーカーえこちらはとても見た目がかっこいいしですねえ内部の温度がわかる温度計なんかも装備しててロマンあふれるアイテムだと思います ただ思いのほかかさばりますので、まあ、そういう意味ではこのダンボール燻製機というのはコンパクトに片付けられて試しに気軽に挑戦できるという意味では優れた商品なのではないかなと思いました今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録をよろしくお願いします